みなさん、こんにちは。「アーたートミュージックスクール」ギター科講師の滝沢でございます。今回もまた滝沢勝典の手癖ということで、ちょっとハったりっぽいような、小ネタっぽいような、なんかこうブラッシングを使って遊んだようなフレーズを今回はご紹介させていただこうかなと思います。とりあえず、ちょっくらまた鳴らしてみます。こんなフレーズを入れます。ワン、ツー、サン、シー。 こんな感じでひたすらんかこうパーカッシブな感じといいますか。なんかドラムっぽい感じのパターンなんですけれども、いかがでしょうかなんかこうさらっとね、なんかこういうのさらっとできたりとかすると、おお、こいつできるやつ、できる人っぽく見えるみたいな感じで、ハッタリがか聞かせられるかもしれませんので、まあ、興味がありましたらちょっと習得をしてみてくださいませ。とりあえずまず、右手の動きですね、これを練習しましょう。 う、と、ダウンダウンダウンダウンタウンタタウタタンタタとりあ左手をひたすらブラッシングの状態にしてこんなリズムをまず弾きましょう「タンタンタンタッタ」で「ウタタンタンタッタ」っていう感じですね「タンタンタンタタウタタンタンタッタ」 できますでしょうか。このピッキングがちょっとポイントでございます。ここがダウン・アップ、アップ・ダウンといきたいんですけれども、ここが逆になってしまう人は結構多いかと思います。しっかりとカラピッキングを入れて、ここをアップ・アップの連続にしてください。えー、やってみましょう。こんな感じ。 えー、っとうまくできなかったら、ちょっとこう巻き戻し何回か練習をしてみてくださいませ。それで、これがうまくできなってきたら、左手のゴーストノートを入れていきます。これがちょっくら難しいです。この隙間に常にバ ツ, バツバツバツと入れていくような感じです。ここと、ここと、ここと、ここと、ここと、こ こ, と こ, ことですね。それで、どうやって音を出すのかというと、 もう4本の指をこのバコンバコンってこう、ね、ベースのスラップみたいに使ってしまうと、開放弦の音が鳴ってしまったり、ミュートが甘くなったりしてしまうので、中指をうまく使ってゴーストの音を出していきます。人差し指と薬指、あと小指とかはこういう感じでこの軽く触れた状態にしておいて、中指だけを軽くこの弦に当ててパツパツという音を出してあげると、そんなに気を入れなくても大丈夫です。このフレットが弦がフレットに当たる音。 これがすれば OK です。で、順番にこんな感じで16分音符で音を埋め尽くすわけでございますね。もう一回やってみましょうか。ワン、ツーサンシー こんな感じで、す。で、早くやると、こんな感じのパターンになる予定でございます。えー、と僕はなんかここがゴーストになることがちょこちょこあるみたいなんですけど、まあ、どっちでもいいです。アップでもゴーストノートでもどっちでもいいです。で、これをまたパターンを書いていくと。パターン 。ここうなだ。ん感じです。やってみましょうか。ここから ワンツースリー、ォー、タタンタタン、タタン、タタン、タタン、タタン、タタン、タタン、タタン、タタン、タタン。こんなパターンです。で、そのそれぞれの合間に、こう、スモー入れていくと。ここ、ここ。ここ、ここ、ここ。ここここというふうになります。ほいほいほいほいほい。まあ、ここの部分だけですよね。後ろの二百目からは、ここは全く一緒なので。 まあ、頭だけちょっとパターンを変えてやってみるという感じでございます。やってみましょう。<音楽>こんな感じです。で、また3小節目に行って、ちょっとバリバリ進めていきます。もしわからなければちょっとビデオを巻き戻すとか、やってみてくださいませ。<音楽>タタンタタン。で、ツンタン、ツッタンとタンとタンとタン。 ト タ, タ, タ, タ, タン、トタン、トタン、トタン、こうですね。ほっほい、ほっほい、ほっほい、ほほい。で、合間の音が<咳><咳>。これ、動画を再生する、スタートする前に、録画を開始する前に書いておけばよかったですね。なんかちょっと時間かかってすみません。まあ、3つ目の3小節目がこんなパターンでございます。やってみましょう。 そうなんで、す。で、最後、えー、とここがなんか微妙に難しいです。どうやってるか忘れてしまいましたけど、まあ、こんなパターンでいってみましょう。3連符、3連符で、たタたたタたん パでいってみましょうか。ったで、えーと、赤い部分がここ、ここ、ここ、ここ。という感じです。ちょっと僕が冒頭でやったパターンはこれじゃないかもしれないですけど、まあ、こんな感じでやってみましょう、練習としては。どんな感じのパターンかというと、 三連符が入る感じですね。こんな感じです。こんなです。ここの三連符が・・これはちょっと や, ややこしいです。ダウン、ゴースト、アップ。ダウン、ゴースト、アップ。 なんかうまくできるようになるとすごい簡単にたくさんのパツパツパツという音を出すことができるので、すごい張ったりにはかなりいいかなという感じでございます。それで、これをちょっとつなげてやってみましょうか。ゆっくりここから順番にやっていってみます。行きます。ワン、ツー、サン、シー。 です。多分、合っていると思います。<音楽>こんな感じです、えーっと。とりあえずこんな手順です。で、ここからまたこの1つ、なんて言うんてうですか・・・。ワンポイントアドバイスといいますか、ちょっとこのテクニック的なこと、なんかティップス、コツみたいなのがありまして、それがですね、ア<笑>オいいかな。 この青ペンで書いたところは、ちょっとこ高音源側、高い音を狙ってみてください。そうすると、もっとこのパーカッシブな様子になります。ツンツンカンツツンツーツーンカンツツン。イメージじゃドラムのスニアドラムですよね。ツンツンカンツンツンツンゥンカンツンツン。で、ここはツンカンツカンツーカンツカンツコカン。とことことことことカン。 こんな感じです。青いところ以外は、ちょっと低い側、この4、5、6弦側を狙って、青いところは1、2、3弦側を狙うと。そんな感じでやっていくと、もっとよりパーカッシブになるかなという感じです。低い方の音は、こんな音。高い方はまは、こんな感じでその音程差をつけられると。 んちょっとこうまた張ったりとかがあった感じがしませんか<音楽>おっ、むずいこんな感じでございます。えー、こういうのがさらっ と, ちょっとギターを持ったときにできると、<音楽>おお、あいつはできるやつだぜみたいな感じで張ったりが聞かせられるかもしれませんので、よかったら練習してみてくださいませ。そんな感じでしょうか、えー、よかったら練習してみてくださいませ。それではまた違う動画でお会いしましょう。さよなら。<音楽>